あこオッケー、上から失礼。オッケー、ルルえーっお、えー、えー、<笑>おね落ちるとこだった。さあ、行くぜ、まあ。このマップはさすがに SMG で行くわ。このマップはサルトで行くのはね、無理ゲーにも程があるから。 現在はこれリロード速度が速くなるものをつけておりますちょっと前に出てみるいや味方が A 取ってるからこっちへわかないわまあそこいったなオッケーえスーパートライカットでなんか残ってきたぞ今まだ来るねこれはちょっと1個前に出ちゃうスーパートライこれ左カードいるやろ逃げるの速いねオッケーワンちゃん出た速くね ワンコ早すぎじゃないこれ。ええいい、一発も切る。一キルもできないの、今の。<笑>おかしいでしょ、それはさすがに。俺、脇は多分敵普通に A かなんか登ってきたぞ。降りてきたぞ。最高ですね、もう。スピード感。おー !MP40 は、なんか、レート遅いから、弾が少なくなっても、そんなに気にならない。いい感じですわ。 平均チャーリー ?A いないオーマシーンここで使っちゃうか。なんか今いたよな。オッケー直撃だったら死ぬね。一発でも。平均2発だな。ワンコ守ってくれ、僕のこと。ナイス。敵どっちだろう。ういかな。よしよし。周りにはワンコがいる。一人やられちゃったな。一人というか、一匹というか。オッケー 当たってはいる俺 C だな C 触るんやろ触んないの危ねえスーパードライさんいい打ち合いしてくるねこの試合はっきりいきたいなどうかな、まあ、試合が長引けばって感じやな多分なウィーンなんか当たってるバーバキューえまだ当たってるすごいすごいすごいすごい ゲートってね、うん、一回逃げますえー、その裏いたよな顔出してこないんだけどいないのか何を見てたんだ僕じゃあえー、張り付いたぞでもいない リロード早いぞこっちじゃないこれ屋根とかにいるのはちょっと上クリアリングしに行こうかやっぱそうだね屋根だったねで C 取ってるからこっちから行こうかあーワンコが僕のワンコかなあれは味方に任せよでこれで多分 A はいっちゃうと思うから A を止めに行く ワンコ出た。オッケー。で、ワンコ出して、上から失礼。OK。おーまいうおー<笑>最高<笑>最高すぎえちょ、上立ち回るの強いな、これ。もうリスが狩るのは仕方ねえ。このセマスだから。Take him, Baker. それは止めたい。オッケー。 ワンコ少しでもキルしてくれ現在4000スコアか割ともういいんじゃないダブルオッケー入りましたナイスいやあせやそっから来たかもう一回 上, 上立ち回ろうかやっぱそういう感じだよね上からシートが来てるね敵さんナイスやべそれはまずい どう だ, どうだ。一旦こっち詰めてみてこれ裏取りいっちゃおうかなあーなんだ今のフラグやばいやばいやばいエンジンかかってこいもっと足りない足りないこれ100キルマジであるからゾーンに入らないと。 あれはちょっとスルーだな。もうなんでそんなところにいんのもう19キルさあ。ローには刺せた。一枚。その辺いなかったかなこの距離はちょっと難しいかな。うわぁ、今のクソイムだな、普通シンプルに。上で立ち回って。 裏取って、なんかそこにいるな、スーパードライ。で、チャーリー取るだろうから。なんかこれ空爆でやってくれるかなナイスなんでそんなとこにいんのやばい、減速しております。敵がいねえねえさっきから。敵がいねえですよ、俺。そんなこともないかええ、いるじゃん<笑> なんやねん、それ。そこにおったやん。惜しい。なんかあんま敵が、敵の勢いが。ここ、エイマシェスト切れるね。<笑>全然当たらないんだけどォーマシンが。ローマシンがうんちすぎるんだけど。 <テン>うん、なんか敵が全然来なくなっちゃったえ<テン> これでチャーリーか。なんか今いたよな。オッケーダブルキル。倍数行ったな。もう一人は。 よし上だな。で敵 A だと思う。 よよ し, よし外周かなよ し, よ し, よしよし。<音> どこだあれもう角出てないえでも角のマーク出てないのでも今29キロ出てなかっ た, 出てなかったあれ でうわー嘘えっ、ーえー、<笑>ニュークリア25あれ各何キル何キルしたのバッジが出てねえ